はい、ということとでえっと、昨日ね、適当にツイートした内容、こちら、こちらの内容を昨日ツイートしたんですけど、まさかの 1.3 万いいねが来てしまい、この1日、まあ、ざっと12時間くらいの間で、ね、1.3 万いいねが来てしまったので、ちょっとね、ちょっとちょょっっとと高級なトラジっていう焼肉屋さんに来ました、で、先ほどこちら、ロイヤルコースっていう、あの1万3000のコースを頼みました。 t w i t t e の方でまた4コマ漫画書くので見てくださいはいちょっとねやっぱね月末の金ない時にちょっと調子こいたネタを投稿して出品をするっていうねまあでも美味しいご飯が食べれるだけ僕は幸せ者だなってみんなの協力にマジ感謝強くなれたぜはいということで1品目サラダ食べますよ一度だけ漫画 うん、ま。えこれ英語禁止でしょ？いろいろいろいろ。<笑>ルル<笑>英語禁止トラジ。<笑>さっきおにぎり食べてこなきゃよかった。これきくってきたの？コンビニ寄ったから。いやばい。だい100円なんだもん。100円なんだもん。100円セールだったんだもん。 お前マジ<笑> 100円スールで損ししままくってるよなた<笑> い, し い, おいしゅうござ実際2日連続焼肉ってきつないまあ、まあ この年になるとさ、結構胃がもたれるっていうかさ。うんうん。わかるよ。胃もたれんこん太郎じゃん。おっと。めっちゃ見てるー。食べ、食べるとか、食べ。いただきます。出しました。はい、じゃ。 うんう ま, うま表現してのど越した、行こう行こやっぱ人のお金で食う焼肉はうめぇわあれれん僕の違うみんなだから一円ずつもらった上でのお金だからそういうことねびっくりした お肉とアワビもあります、これみんな大好き女性についてるしじゃこれ、缶の缶のムッシームソルトみたいなムッソルトあっいただきますうまっうまうま ままっあーうまーうまーいいいいいささんんごめんなな、うん、おいちーしか言えマジでおいしい。 口の中で程よくとろける感じと柔らかい食感といいよ君のの初めての唇を思い出すよ全然来ないんですけど肉さえ来ればこっちはも写真撮れて本気のんきな撮影終われるのに早く肉だけ来て肉棒うわすげえに君君に踏切 いただきます。うん、柔らかちぎれ豚このののののって<笑>も嘘の顔じゃんん見見ました今年のん M1 見まししたた今今今今年の今年年年年年、去去あれ あれ、エムハンでそんな前だっけ。エムハンで十四じゃない、2月とかにやってなかった。<笑>やってないか、あ、そうやっけ。<笑>もうかんない<笑>とりあえず、話す話題なくなって<笑>。エムハンでつなぐっていう。不合法にやめろ。<笑>ペコパは何。ペコパは、なんかあれ、込みがどうなの、関係ね、い<笑>みたいな。それ、よしおじゃん。よろ、この三択でした。牛タンねぎのせい、いただきます。 こういう飯食うだけの動画なんであんま撮らない<笑>分かんないん、ね、で何話せばいいの、ね あれって高校何部だうーんと高1までは卓球部でで YouTube 忘れたけどいただきますうまっ目飛びてる「せいまるきんさん」って呼ばれそう確<笑>かにねカッコつけ もうあるよね、うん、女の前だっけカ、うん、ット付けておごろとか誰の話誰の話、うん、誰の話ですかそれはよく<笑><笑>よろしくお願いします皆さん<笑>この間の酒もうおごっちゃってんだからおごっちゃった結果もだからでもなんか言いにくいんだよね分かんないけどマリカにしようって言えないし、やって俺女の子はなと思ううんっうれそうじゃな会計来たようません と、まあ、一人七千円ずつくらいお疲れ様ですんなんなにな人七千円ずつくらいこれえ、忘れちゃったあ、まじかどうかな、皿洗いすればいけっかな<笑>すみませんこんな、ね、なんか皿洗いとかで、ね、料金ってあれできますか、ね、あ、できる皿洗いなんとかあるってよかったねごめんねありがとう いやありがとうね<笑>。労働労働それありがとうね。私がうんそうそうそうなんで俺がカネ払うの。えっと今月とかめっちゃ金浮いてんじゃね。欠けんでないんだ。今月見てみます。最近家計簿つけてるんですけど。今月の出費、うん、いいですか一室。まあその全部ありです。家賃あの、はいはい、保険とか、うんうん、まあ、もちろんもちろん含め携帯含めて今月の出費二十四万二十五円。 え、でもよう考えたら24ってでかいやつでかいだから俺はもう本当にお給料入ったらまずその使う口座があるじゃないですか、うん、使わない口座に移しちゃう。そ俺もう使わない口座に移してるんだけど、うん、使わない口座からちょっとずつ入っちゃうの<笑>結局いや結局言いながらはいちうだ ミスジの小鉢が来ましたので食べていきます卵をまず潰しますカーングルグルグルグルドーおいしいぞおいしいぞこれはなんかつけるのかなつけるのかななんか味がついてるっぷりね、うん、中でもないし、いただきますうまあまあ ちち出ちゃった、出ちゃった力出ちゃったうまっおちそうさんが言えないくらいにうま<笑>何言ってんの<笑><笑>マジ意味わえ、それは 僕の楽しみは